パラレルズデスクトップは Mac 上で Windows の実行環境が必要なユーザーから最も広く支持されています Windows アプリケーションが簡単に実行できます必要に応じて Windows との統合レベルを自由に選択できます Windows と Mac のアプリケーションを並行して実行できますパラレルズデスクトップの動作はシームレスで高速です再起動は必要ありませんファイルおよびフォルダーの共有スワイプ 画像やテキストのコピーペーストファイルのドラッグアンドドロップが可能です Windows アプリケーションを直接ドックから起動できます導入方法はシンプルで使い方も簡単です Windows がわずか数分で立ち上がりますブートキャンプもサポート対象ですまだまだ他にもいろいろな機能があります Windows でタッチバーを使用したり USB デバイスを接続したりできます 追加のアプリケーションを設定しなくても Windows からの印刷が可能です。Mac OS のキーボーーボドショトトカットが Windows で自動動的に動作します Windows プログラムを実行する必要に応じて WindowsPC からの切り替えや開発やテストゲームなど再起動のない究極の柔軟性を体験できます。「ParallelsDesktopforMac」に全てをお任せください。 高速、パワフル、そして簡単